るしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 4曲3本場開始です皆さん手早く開けてくださいさあペイチャドラはシャー今回は赤が1枚ドラが1枚の手順ツ系の手ですが親は流れませんでした全部私が悪いんですそ<笑>んなことないそ<笑>んなことな南を切らなかった<笑>チュンの時もね反省して本当にダメだな切れなかったと、ね、トントンって見てるのに<笑> <笑>まだ全曲を引きずっています。あっ、神茶、老僧から打ち出しましたねんん。今回の方針はどうしましょうか。ピーフで、なんとかしたい。や、は、ん、い、からですか当たるようになってきました、ひなた以降。<笑>なんで今変えたん だ, なんだ想像ちょっと大事だ。読みが足りなかった、ひなた。あー、ビシャンをどこで切ろうかな、<笑>ドラの。 シャーチャーに泣いてほしいから。切る方向で今考えてらっしゃる。ね、泣きたくなるような順目で切らないとね。いつ頃ですかね ?7 巡目かな。7巡目、はい、結構じゃあ持ってますね。はい、赤ああ、もう最悪だよね。ねなんでですか打点アップのハイが来て。じゃあ打点じゃないから。上がりやすさだから、<笑>この曲<局>は。<笑>でも、上がり、上がれた時にちょっとでも高かったら嬉しくないですか そんなんんな で, で打ってませんよねすいませんでした赤マージャンで二3五とか578ってくるときはだいたい調子がこうなってると<笑>、はいじゃあ今、ね、<笑>今ちょっとっなんか抜けました<笑>遠い曲だった4なんか来るわけないでしょこれえ来ないんですか、はいはあ、本当だなんかちょっと元気なくなってきたかもしれないと思うが。早く7十目来ないかな。<笑>現状まだ親が4十目始めたとこですからね。 いやでもスムーズに周りも進行してますからねこのローソウ第一弾の、ね、シャーチャーが次出てくる範囲がね手出しですか次の<笑>一枚切れ切りました無駄相撲の数が多すぎますよね何にも埋まってないですから<笑>第一相撲からちょっとキラキラ赤が来ただけだから<笑>この進行がないっていうのは一番だめなんですよ ですよ早く7巡目 に, 目に、はい、ここはね、つもぎりが続いてるとの手の進行がないんで、手出しをたくさんしてもらいたいですよね。今、手出し2ピンでしたね。だめ、ね、な、かんちゃん。<笑>少しため息が増えてきました<咳>そして、せも出てきました。<笑>大丈夫ですか<咳>親もね、流れるようにもうハイを選んで、今あ、パーピン打ってるのに、今度9ピン出てきましたよ。 全体的に皆さんはテンポがいいこれ9万切ったら9万いや不吉ですね 不, 不吉いや不吉いや汚いなんていけない<笑>これはもういやはああ4万が出てきちゃった一応これまんずは皮が高いんで、ね、マンまんずをねスリムにするかスッキリさせたかどっちかですよねじゃあもうまんずの街が少なくなっていくっていうね<笑>さあ70目きましたよ 切ってみたぞ泣いてくれないじゃないか<笑>連絡は入りませんでした<笑>ホンされずってことは遠い で, ですねあんこってことありますないっすあんこの人<笑>イハイパイのシェア統一の人ローソン第一代に選ばないんでそうですよねあっこ<笑>かなやる気を出させて<笑>おいてからのえっ今これ ここさえ入れば前向きに行ってもいいっていうスーピンですよっっ。ってことは、だよりも、の, のリーチが来ようが、もう行かざるを得ない手に追い込まれましたね。大変です、シャチー。g ンギリリーチが入ったトイメン。どっちかが上がればいいんで。<笑>ドラがね、通って、自分の目から赤が、まあ、親落としですねああ。第一の考え方としては。はい、親落とし さん今回の、はい、で後継です。えっ、ー、追いかけますよ、いやおしリンピン2枚出てるャ<笑>ンピン ?2 枚出てて、なおかつ、リンピン危ないんですよね、多分。今、テンパイ取るじゃないですか。リーチしたらバカですよ、こ, れこの他の変化のリーチはありますあのね、マンズがこうどこか頭になったら、こ後、落としていくんで。 例えば7枚は切ってテンパイ取りますけど、はい、6万か5万か4万が頭になったらここ落としていきますでピンズ伸ばしますから危ない方をええ多分ここまで通るんでパンツ通るんですかええ通りますよさあリャンウーピン逆がない形で減量テンパイを取りましたリャンピンがあと1枚ウーピンは3枚見え切ってないピンズの街だと思いますけどね、えー、ローピンを50目に切っているだけふわっと想図初めましてですけどソースの街の可能性もそうだったらもうしょうがねえなって <笑>しょかねえなだから 理, 理想的な話で言えば親が切ったチーソーが2枚になって急層パーソンって落とせるのが一番理想ですよねああなるほど想像のねジャッはーかないいわ、ね、これ。いいは山全部見えていますあと親がどう攻めてくるかですねあらトントンだまたほんとトンにあやを持ってる人なんだねそうですねでもトン2枚切れるってことはちょっと回ったってことですか あのでも回ってるけど、つもは生きてるんで、あらん、あらん<笑>やんもう、こんな敵は安そうです、<笑><笑>どうですか、真っ赤に燃えちゃったもんね、俺ね、対応なにもギレギレしますけど、ここはね、勝負あるんじゃないですか、枚数で い, きないくなら、リャングうそう、いやいやいや、考えてることが違うんだ、あなたと。はい、私はい私 すごい<笑>頭を作ってやんめん待ちにせがダメなの、えー、い聞いたんですけどすごいこの判断できる人全国に何人いるんだろう5万来い<笑>願望を声に出し始めました5万来い山に残っててもでもおかしくなさそうなウーワンですよすごい、ま、ず通るしょ安全牌のように切ったローワンですけど、ま、これ通ってなかった牌ですよこれでよかったですよ天才肌ピンズがこうね安定したんで。 でリアンソがが頭になってもウンが来ても、も、来今度は勝負でできるんですよあの形でリアンソー勝負するほどの手じゃないんでいやーすご い, いやーなんかマジック見てるみたいですねいやー意外だリアンソー通 る, んですよ通るんだけど勝負する手じゃないんですよこここういうふうに伸ばさなきゃいけないんですへえー、うわっ、えー、これ頑張っンいや英語使い始めましたああうんじゃあ8万じゃないんだなでもこれもいけそうってことですね。あリアンソー泣かれましたよ何何やいただかれましたリアンソーリアンベワンチ打数ン 親はこの泣きだとはどうです大大だって俺に全部来てんだからさお赤ちゃんが。あってことは親はレンャン狙いのおけますねじゃあまだ。ーよしうまいよ<笑>リーチえ。リーチなのすごいいろいろあったこれリーチなんですね。行ってやりましょう。リーチ来た<笑>あ<笑> 敵は超えていきましたドランコということはリーチドラさん8000円8900意外な形で親流れとはなりましたそしてあっこれですね、はい、<笑>うわうわんじゃなかった他以外だと全部かっこよかったんですけどうぱパ思持っちゃいましたねなんてことでしょうそうそうそ う, そう <笑><笑><笑>なんてことでしょうなんだそれふーんわんつってやってらんって な, てな<笑>はいちょっとちょっと切り替えて、はい、さあというわけで今回は悲しい結果になりました次回どんな巻き返しになっていくんでしょうか、はい、どう次回から乱入でございますチさん頑張ってくださいはいと次回もお楽しみに 乱入しました。乱一曲皆さん手配を開けてください。ドラはリアンソー、チ田さんはシャーチャです。よし<笑>今回ドラが一枚。よしいいナンバだ。デ<笑>キメンツが一つ。乱入しました。現在ラスメここまではね、苦しい展開続いてますけれども。リーチピンフツモドライチ。横に行きますか、今回。ンちゃんはないな。ね、ウーワンローはありますもんね。 赤いのルールで、順ちゃんどれぐらい目指したほうがいいんですかね、ちゃんたとか。よっぽどハイパイが外に寄ってないとダメですね。あ、もう、ドラが、順ちゃん系の手、あのー、一致してればいいですよ。おすすめはできないですか、ね、急走がドラとかならいいと思いますけどね。じゃあ、今回はやめときましょう。取り目だ一<笑>ドラ1か、これは。ヤンしャン点だぞ、珍しく。まあ、今回そうですね。 でもな、小さにローソクくついてくるとな、難しくなるな。あ、小さに小さならいいよね。おぉ、自然といいシャンテンになりました。今回は、あのー、土田さんの難しいところは、こう、テンパイ、だからリーチに行くっていう思考ではないんですもんね。上がりに近づいたテンパイはリーチですよ。甘露ピンのテンパイどうですこれはね、3ピン引いてくればいいほ う, ほうほう、ほう目いっぱトンを切りました。はい じゃあ今スッチーワンが入ってもカンノピンのリーチはで9ピン2枚出てるんでチー、うん、ピン打ってちょっとテンパイ外します、ね、テンパイ取らないんですね取らないですテンパイ取るぐらいならリーチですよなるほど<笑>さあ今回のドライチのでうんこれでよくなったこれ は, はこれカンパソーが良くなったんではいいいシャンテン崩し 遠くに一度離れていきましたはいこ、ね、あのダメなときは、はい、今ダメじゃない点数うん109急がないはいダメなときは急がないっていうのが麻雀の基本ですね想像が伸びてきました急がないですよ、ね、いえスッチーワンは急所ポン<笑>声が出たね通ってますね今出たみたいに言ったけど出っててませんからね 急相場に一枚切れ、突き出た時はポンをするとそうですよ、当然え<笑>あ、入っちゃった<笑><笑>入った時はどこ、どこをいじるんですかイン<笑>シャンテンドラそばは伸びないえっこういう時、なんかドラも一枚来て高め良 い, い抵抗で 来, 来ても、数相とか来て、リアンソー待ちで上がれなくなっちゃうんですよリアンソー上がれないんですかまだ あ, あるんですよカンパスは上がれますけど<笑>カンパスはいけるリアンピンが頭になるか 3ピンくっついてくれたら1へえ感、ー、浪ピンを外し今残したのは2ピンとパーソーの受け入れ3来いどうだあ、そういうの言うんですね言わ な, ないんですか<笑>あれいや今の3層切りも新鮮だったんでしょはーいなかなか見ないああ来たぞー なんちゃのリーチリャンワン切りあーこっちじゃん3 <笑><笑>品はリーチ者の現物どうですかテンパイ取りますか取りませんか取ったらリーチですよねはい、まあ、取るならパーそうか層勝ち目がないけど層3品番に1枚切 れ, れリーチお 今回、あっ、球層を切ってリーチの判断、これ、パー層じゃないのはなんでなんですかえ、裏ドラ乗り口を増やしたんだね。どっちか乗ってくれってことです。そうそうそう。ー層持ってきても、緩はできないけれども。うん、いや、だけど、この川には勝てないな、ちょっと。え似てますけど、なんか、はい、ちょっと勝てないな。追いかけました、今回。緩賛品、珍しいですね。やはり、こう、難入して。 また意識が変わってきたのか<笑>。かなり弱気な発言もありましたが<笑>、ここで3件目のリーチ<笑>。土田さん、なんてことでしょう。はい、いや、気持ちの問題か<笑>。さあ、3品は勝てるのでしょうか<笑>全然賞賛ないね<笑>。これ、つかまなければまだ嬉しいですか<笑>そういう問題じゃないの。勝つんだ。あ、チーそう。通った。 ラッキーな男だなー<笑>ラッキーボーイ。<笑>いやぁ<ー>、<笑>三権に一誰に軍配やがるか。そ<笑>うだ。<笑>ただただ、ね<笑>ワンチャンスとは言え、危ないところだけ持っている。もう、地してなきゃ安全牌ばっかりだ。ね対応はできそうですけれども。冗談じゃないよ。<笑>そんなんじゃ、もうやってられないですよね。 さあ、どうするか。今ね、親が一人、対応のウーワンか。シ<笑>ダさん、3品っています ?0.5。山 0.5。点五。1枚も確認できないでください。うん、枚はないな。ないですか。うん、0.5。手配に使われていそう。ここは持ってる、ね。ドップさん持ってる。うん ドラも通りましたさあみんなどんな街でリーチを打っているのかこれは安全牌<笑>。壁だもん壁だもん詰まったピン<笑>いい、ね、<笑>ウーピなんだよんだよすみませんリズムトライピてるこれ漏れするねいやー三間リーチ上がりきれませんでした皆さん手配を開けてくださいあ一枚あ あと1枚ですかこんなんで追っかけてるんだからもうどうにもならないねイースワンおイースワンねイースワンもいいですねいいねイースワンも今回リーチ上がれませんでしたが一発もじゃんあっシャンポンならいやいやいやいやイースワンじゃないですか<笑>そうだ ね, ね<笑>だからウッパーピンも ピーマジあでもかなり薄いんじゃないですかほらー。これリーチをかけて、でも上がれなかったんですが、報、う、じ、ん、はしませんでした、さっきでも上がれないと全く意味のない、この局面的に。上がって、体勢立て直すリーチなんで、もう上がれないってことはもうダメよっていうこと。<笑>ここからこう、回復ってどう、あるんですか難しいですね。ほらー。 え、麻雀の匠お届けしてる最中にはじゃあ難しいですね。い<笑>や、不吉になってきましたね。これね、一, 一発勝負をかけたリーチなんですよ。ね、今までないパターンでした。うん、ほとんどしないリーチなんで。はい。ダメでしたね。もうそもそも、カンパソーすら出てないわけですから、自分が狙ってた。ほんとですね。え、じゃ あ, あの。万が一テンパイ取ってて、サブローピンになってても、はい ダメですかんろびんもだめですか<笑>なんかか一回をきますか<笑>ほんとだよね…どうなっ上がれるパターンってありますゼロ。<笑>なんかご自身で言って切なくなりませんゼロ。上がりがないないですね。どう組み合わせても上がりがない。なんか報酬しなかったのは結構ハッピーかもしれません。ラッキー。ハッピーラッキー。ほんとこういう風に こういうふうに持ってたら、リアンワンで上がれてたとか、うん、シャンポーにしてたら、上がれてたとか、ないですからね。はい。ないです。究極のダメだね、これね。ここから運気を上げたり、なんか変えていくためには、土田さん、どうしていくんですか。席を立つ。 一度<笑>じゃあ一度この後立っていただいて、はい、<笑>空気を入れ替えないと<笑>はい、換気しましょうの、はい、体のそうしましょう、わかりました、はい、ご視聴ありがとうございました土田さん、ここから復活できるんでしょうか次回もお楽しみに